手相手を見る手相家になるにはですね資料や見聞録と比較しながらたくさんの人の手を観察して経験を積み重ねていく必要がありますねしかしですね練習のためにですよ見知らぬ人相手に「安易に手相を拝見しますよ」なんて声をかけると嫌がられ疑いを持たれてしまいますね見識を積むのはは簡単ではありません 声をかけなくても、道行く人々、すれ違う人々の手を観察するだけで、簡単に手相判断の経験を積むことのできる練習方法があります。手の甲を見て判断する、しわ肺観察です。手相を鑑定する前の下準備ですね。手の基本構成から説明しましょう。手は指としわ肺、手首と分かれていますね。 まずはですね、世間に合わせて行動する常識人タイプか、本能のまま行動してしまう本能タイプか、直感タイプかを判断します。しわイ部分、親指の付け根と中指長さが同じかどうかを大まかに目視で測り見てください。基本の手の人は、社会常識に見合った行動をするタイプと見ます。 中指が短いのは子供の手と同じ動物的な本能型です。シワハイより長いのは感覚や直感に優れています。直感で行動するタイプですね。他の指の長さも比較していきましょう。中指の第一関節を基準にして隣り合う指を比較します。人差し指が長いと几帳面な人。気づきの良い世話役タイプです。 短いのは人の話を早うとっちりしては勘違いするおっちょくちょいタイプですね。薬指が長いのは芸術家タイプ。短いのはスポーツ系タイプです。小指は薬指の第一関節と比較します。長いのは金銭欲が強い主戦度タイプ。短くなればなるほど金銭管理に疎くお金を浪費するタイプです。 親指に関しては長さは見ません。曲がり具合を観察します。外に曲がるほどイメージ力、アピール力がある人で指導者タイプと見ます。まっすぐ、全く曲げることができないのはイメージ力が弱い、他人に扱われてしまう召使いタイプと見ます。手話灰の筋を見ます。基本は3本の筋が人差し、中指、薬指と それぞれ直線の流れがあることです。人との交流を求める意識があるか、何かを成したいという思いを持っているか、仕事でも家庭でも何かを守りたいという思いを持っているか、この筋のどれかが見えない、途切れていないかを見ます。どの思いが消えているかがわかりますね。血管が見えるのは体力の弱さが見えてきます。 皮膚が薄く血管が見え始めているのは無理をして行動していることを示しています体力忍耐力それが共にある若い活躍盛りの年代によく見られます血管が皮膚より浮き出ていると内容は複雑に深刻になりますマッチョのように腕や肩胸筋があるなら問題はありませんがないにもかかわらず浮き出ているのは何かしらの深い悩みを持っていますね 血管の軌道でどういう状況に置かれているのかを大まかに見ていきましょう。まっすぐな線は世間についていこうと頑張っています。しかし大きな負担感を持って生活をしていますね。それを遮るような周り線が見えるのは無理がたたって生活に支障が起きるほどの悩みを持っていますね。人差し指付近の盛り上がりが目立つのは指導者としての限界を感じています。 中指付近の盛り上がりは金銭的な問題が起きています薬指付近は周りの変化についていけずに困惑していますね手のシワは老化と体力の衰えです顔や姿は若くても手のシワである程度の年齢が見定めてきます黒い反転白い毛反内臓の状態ですね腎臓機能肝臓機能 肺活量の衰えや問題が起きているということがわかります。手首を見ます。手首は日頃の活動力です。デスクワークか外での仕事か腰の使い方がわかります。線がないのが良いそうで1本は無理をしているけどまだ頑張りますね。2本は背筋からの危険信号が出ています。3本は腰に関する持病、腰痛がいつ起きるかわからない状況にいますね。 手の鑑定というと、手のひらばかりに注目します。手の甲と手のひらでは、情報が違います。甲は大雑把ですが、世間においての活躍力を教えてくれます。手のひらと違い、瞬時に簡単に見極めができるので、詳しく見ていく必要もありません。判断練習として、道端ですれ違う人々の手の甲を観察して、手相の知識、経験を 蓄えていきましょう手の甲は外面的に見える情報手のひらは内面の隠れた情報として扱って独自の鑑定術に役立てていってください手話肺観察を組み込んでいってください